鶴見エイサースタジオは1997年横浜市鶴見区の不正70周年を記念するイベントを契機に結成されたエイサー団体です毎年8月に鶴見区中通りで開催しているミチジュネーは今年20回目を迎え地域の皆様に親しまれています今年は鶴見が NHK チムドンドンの舞台の一つとなることから これまで以上に地域の皆様と一緒に地元を盛り上げていきたいと思います。鶴見エイサー薄カチの皆様です。<音楽><音楽> Thank <small noise> you. you Okay. <laughs> o h a n k y o d あっ。<音楽><音楽><音楽> Oh, my God. いただいた方に一言お願いいたします